よしゆきひもはひもでも食べられるひもってなんだ正解はドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル うん、ファミリーマートコレクション焼き貝ひも買ってきました見ていっちゃいましょうホタテ貝紐とありますホタテ貝ですかいただいちゃいましょう。 開けます袋開けましたホタテの香ばしい磯の香りが 漂ってきますね。で、これが。ホタテ貝の紐ですか。ああ、このホタテのう。うまそうな香りですよ。いただきます。 まあ、砂糖と塩とまあ唐辛子ですかね味付けはうん、あ, あ噛めば噛むほどホタテの味が口の中いっぱいに。 広がっていきますよ、うん、ああいいですね、うんうん、であのこのちょっと砂糖のちょっと甘口な味わいがまたこのホダテの味と合っていて そしてこの試しめるとホタテのエキスがじわじわっと口の中にあふれていきますねいやーなかなか。 い, いです、ね、これうんうん、うん、でちょっと塩加減もちょうどいい感じでね、うん、いやーなかなかいいですよこれは、うん、以上「ファミリーマートコレクション」 焼き貝もでした開封後はできるだけお早めにお召し上がりください